演武開演どうも私のズレズレなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はこちらこちらカンディーマークの食べる牧場カップコーンを食べたようあ、いつものカップじゃなくコーンになったんですねなんかジャイアントコーンっぽい気もしますで、ね、中身はどんな感じなのかなーってこと き方悪かったかなこれワッフルコンビの美味しそうなアミ目と骨にのっているミルクアイスの白さがいいですねではいただきます サクサクとした食感と心地よいうのフォコーンが濃厚なミルクアイスで良くなっていましたねコーンなのでカップより食べやすいのも良かったんですお手よりお手軽に濃厚ミルクアイスを楽しみに方におすすめですねというわけでこちらもペースとさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいですエン